でもペンギン無理やと思ったら1個はアに回って1個はペンギンネッスを出さないとペンギンしゃべるものがなくなってしまうから、はい、で、とりあえず今日こっち見ましたいい悪いにそーってすればいいのでそんなでかいの2個も出したらもう1個はちょっとでかすぎるかな。 でも違うわ。もうでもどうしてもないんなら肉羽手取ってこっちをペンギン用。 こうやって置いてあってるけど、はい、置いてあったやつはこやな、はい、で俺がこうやんな。 黒1個だけじゃあ一番だな。 <笑>泣けへんわ。元気がないんら。元気がない、うん。やれたんじゃい、うんうん、聞いてんのかな、どっちだろう。後、う、と、ん、のほう。<笑><笑>もうさ、お腹とかさ、ズンってやったら飛んでいくやん。<笑>なあ。サンデーの夫、人が飛んでいく。わ<笑>かってんの。<笑><笑>